ああ誰か僕の白クマくん食べたーああ僕のトローリ連乳山前もやられたふふふ黙って食べる人のアイスは美味しいなってあいて店長痛いよなんか足取れてない足取れてないマジで足取れてるよ取れてるよやっぱり悪いことはするもんじゃないねでもテープと輪ゴムで直してもらいました百州ブドウ店の動画。 こんにちは百秋武道具店のうがでーすやってますかもー今日はリクエスト動画です。えー、ふうとくん、おはようございます、店長。間合いの詰め方がわからないので教えてくれますかわかりました。えー、皆さん、こういうことないですか打っていっても遠くて届かないとか、打っていこうとするんだけど、無理やり打とうとするから姿勢が崩れるとかね。えー、それとか打っていこうとするのが相手に完全にバレてる。こういうことありますよね気持ちわかりますこれなぜかっていうと、打つ前に間合いを詰めてないからなんです。 今日はこの間合いの詰め方で大事なことを3つお話しします。1つ目はなんで打つ前に間合いを詰めないといけないのか。そして2つ目は最高に上手に間合いが詰めれた時っていうのはこういう状態なんだよっていう話。そして3つ目は実際の間合いの詰め方のコツ。この3つをですね、小学生にもわかるようにできるだけわかりやすく説明しますので、ぜひ聞いてください。 じゃあ一番簡単なところからいきますね。えー、そもそも間合いっていうのは何ですか間合いっていうのは、この相手と自分との距離のことを言います。で、この相手と自分との距離どうやって測るかっていうと、お互いの市内ありますよね。このお互いの市内がどこまで入ってるかとか、ど離れてるかとか、この市内を使って相手の距離、間合いを測ります。これがまず一番基本です。 ここまで大丈夫でしょうかじゃあ次は、え、質問もらった間合いを詰めるっていうことをお話しします。え、まずちょっとね、思い出してほしいんだけど、え、剣道って、最初はまあ尊挙して立ち上がってスタートなんだけど、尊挙して、立ち上がった時の間合い、距離って覚えてますか必ず、しないとしないが触れないところからスタートなんです。この距離、間合いのことを、遠間って言います。この、遠間っていう距離は、実は、 遠すぎて打っていっても当たらないんです。でも必ずこの距離から剣道はスタートするんです。そして打っていっても遠すぎて当たらない距離から自分が打っていて届く距離まで入ること。このことを間合いを詰める。 って言います。え、これ、まあ、そんな難しいことじゃなくて、みんなも多分ね、やってます。え、どこでやってるかっていうと、例えば基本打ち、いやーって言って、自分が届くところまで、一歩入ってめーんって言ってるでしょこの一歩入るっていうのが、間合いを詰めるっていうことなんです。 じゃあ、ここからちょっと話のレベルを上げていきますね。まあ、猿くんが、これ自分ね。で、カエルくんが相手だとして、えー、まあ、自分が打つ前にね、間合いを詰めるのは分かりました。詰めないと届かないから。でもね、よく考えてください。えー、自分が間合いを打つ前に詰めたいのと、同じぐらい相手だって、カエルくんだって、打つ前に間合いを詰めたいんです。 ここでちょっと考えないといけないんです。そう。ただ入るだけじゃダメなんです。相手よりも有利に工夫して入ることが必要になってくるんです。じゃあ自分が相手よりも有利にえ上手に間合いを詰めれてる状態っていうのはどういう状態でしょうかこれポイント2つあります。1つ目は 真ん中、これ中心線って言います。真ん中を自分が取ってるっていう状態。そしてもう一つが、中心、間合いを取った時に自分の体勢が崩れてないこと。この二つなんです。中心を取ってること。そしてもう一つが体勢が崩れてないこと。これを相手にバレないように、この二つのことができれば最高なんです。 じゃあちょっと説明していきますね。えー、まずこう見てください。これ相手ですね。相手がこう、そっちから見てね、えー。自分がこう見てるイメージですね。こう、こう見てる感じで、カメラのそっちから見てる感じで思ってくださいね。で、相手はこういるんだけど、こう中心、相手の真ん中、これ一本の細い線だとイメージしてください。この中心線には相手のね、弱点がいっぱい詰まってるんです。だから、 えー、まあちょっとこうこういるとしてねちょっと市内貸してね、えー、自分の市内これ自分の市内ねこれ相手の市内ね自分の市内でこっち側からこうやって。 中心を取られると、これ今中心取ってるの分かりますか中心自分が取ってます。相手の竹内は中心から外れてます。こういう状態でいると、もうめちゃくちゃ辛いわけです。もうじっと知らない。ね。この状態ができたら半分合格です。じゃあ残りの半分は何かっていうと、さっき姿勢って言いましたよね。え自分が中心周りを詰めたときに、 中心取れました。でも、自分の姿勢が、例えばこんななってたりしたら、こんななってたりしたら、すぐ打てないんですよ。だから、自分が打てる形、打てる姿勢、いい姿勢で中心を取ること。これができれば、この2つ中心を取ることと、姿勢が崩れてないこと、この2つができれば、もう合格なわけです。ただ、もう1回繰り返します。難しいのは、相手も同じことを考えてるんです。 いいいくらら攻めたいかって手元を前に出さないほらもう崩れてるよたったこれだけのことだけど自分一人で鏡に向かってならできるんだけど相手がいるともう難しいんだ手元を前に出さない体重バランスを崩さない体が前鏡になったり後ろのめりになってる人ほらもう姿勢が崩れてるよ体の軸を意識して分かりにくい人は構えたまま縄跳びジャンプをして着地した時の体重バランスがベストです 肩と腕の力を抜きましょう。打ちたいからってガチガチになってる人、ほらもう構えが崩れてますよ。僕も講習会で習いましたが、筑波大学の孝田国秀先生が指導されているお水を汲むポーズというのがあります。構えた状態から上のお水を汲んで、後ろのお水を汲んで、下のお水を汲んで、お水がこぼれないように構えた時に腕と肩の力が勝手に抜けてます。目線を変えない。 見るところを変えない。最初構えた時は相手の目を見たままだよねでもこっちが打ちたいところや相手の竹刀の動きばっか見てるとほらもう姿勢が崩れてるよ剣先を動かさない。 えー、剣先がちょこちょこ動く人、ほら、もう姿勢が崩れてるよ。中心を割って間合いを詰めるときには、剣先を中心線からできるだけ外さないようにします。そのためには、自分の左手が中心線から外れないようにします。こっちが中心を取れれば、勝手に相手の剣先は中心から外れます。その一瞬が隙。そこを打ちます。 右足の出し方にもコツがありますよ。ただ単純にちょこんと右足を出すんじゃなくて、左足の力で床を押して、その勢いで右足を体ごと押し出すようなイメージです。この移動の仕方を水平移動って言います。逆に右足だけちょこちょこ出してる人っていうのは、頭が上下に動いて相手にバレてしまいます。 間合いを詰めるときには、右膝が突っ張りすぎないようにします。膝は柔らかく使って、つま先からではなく、右膝で攻め入るイメージですね。その方が、後の打突につながりやすいです。右膝が伸びきってる人や、つま先から入る人は、動きに自分でブレーキをかけてしまってます。 間合いを詰めるときには、左足の膝の後ろを曲げないようにします。この部分が曲がっている人っていうのは、上半身が大きく揺れてしまいます。そうすると姿勢が崩れて、間合いを詰めているのが相手にバレます。 間合いを詰めるときには足幅をできるだけ変えないようにします。足幅が広くなったり狭くなったりする人はもう姿勢が崩れてます。右足を出した距離だけ左足同じ距離だけ引き付けます。イメージで言うと右足10センチ出したら左足も10センチ同じ距離だけ引き付けると足幅が一定になります。足幅がどんどんどんどん広くなっていく人っていうのはいざ打つときに前に飛べません。 実際の稽古や試合では大きく間合いを詰めることもあれば小さく間合いを詰めることもあります。基本打ちの稽古みたいに必ず一歩で入らなくてもいいんです。細かく刻んでも大丈夫です。大きい足も小さい足も前後左右、斜め、開き足、もっと自由に足を使ってあげてください。 逆に相手から攻められた時にこっちがすぐにぴょこぴょこ手元を上げないようにします。手元が上がるということは体勢が崩れてるということだからです。できるだけ手元が上がらないように我慢して我慢してしのいでしのいで反撃のチャンスを狙います。以上が打つ前の間合いの詰め方。上手な詰め方のビデオになります。えー、僕のチャンネルではこういった感じでね、えー、少しずつ小さい階段をステップアップしていけるような動画を配信しています。えー、今日もご覧いただいてありがとうございました。またつか